日本国民への謝罪はまだですねどうも政治いろいろの学ナですちょっと古い記事なのですが興味深い記事でしたのでご紹介させていただきますデイリー新潮の10月2日土曜日付の記事を引用します岸田新政権の人事が固まってきた 注目の官房長官には、松野博和元文科省が内定したが、萩生田光一文科省を起用する方針と堂々と誤報を流してしまった社があった。天下の朝日新聞である。自民党の岸田文雄総裁は萩生田光一文科省を官房長官に当てる方針を固めた。9月30日夕刻。 岸田新総裁の人事に注目が集まる中、朝日新聞デジタル版はこう報じた。前日から官房長官人事で、萩生田氏の名前は飛び交っていた。ただし、どこの社も、起用が取り出されているや、不条といった表現。そんな中、朝日は一歩踏み込み、方針を固めたと打ってきたのである。しかし、書いた直後に間違いに気づいたようだ。 ほどなくして拘束法を打ち直してきた。官房長官に松野博一文科省を当てる方針に、萩生田氏起用は調整難航。記事にはこんな言い訳がましい文言も入っていた。政府の要となる官房長官には、萩生田光一文科省を起用する方針だったが、その後の調整で松野博一元文科省を当てることにした。 あの時点では正しかった。間違ったわけではないと言いたげな口ぶりである。萩生田氏には祝いの電話が殺到していた。この報道には萩生田氏本人もびっくりしたそうだ。翌日のブログにこう綴っている。昨日夕刻には朝日新聞の誤報で、萩生田官房長官がネットに配信され、仕事ができないほど皆様からお祝いの電話やメールをいただきました。 私自身も何も聞かされておらず、その後、松野さんの内定が報道されました。わざわざご連絡をいただき、ご心配をいただいた皆様には結果として大変ご迷惑をおかけしました。誤報に巻き込まれただけなのに、こんな文明を認めなければならないのだから、気の毒な限りだ。もし、まだ連絡は来てないけど、抜擢されたのかも、と一瞬でも本人に 勘違いさせてしまったならば、なおのこと罪深い。なぜ朝日は勢い余ってあやふやな情報を記事にしてしまったのだろうか。情報の裏取りさえちゃんとしていれば、こうしたミスは防げたはず。実は朝日は裏取りに動いていたという。ハニュダ氏はブログの続きでこう明かしている。通常は裏取りと言って本人などに確認するのが常識です。しかし、 私の部屋に来た同社の記者にも何も聞いていないと申し上げましたがお構いなし。前日の記者はこう分析する。おそらく朝日の記者は岸田さん周辺の有力なネタ元から萩生田さんで間違いないと吹き込まれたのでしょう。ただしあの段階で本当のところは岸田さんとお声がかかった本人しかわからない。岸田さんに確認できず萩生田さんが 何も聞いていないと答えているのならば、もっと慎重に裏取りすべきだった。おそらく別のネタ元も同じ情報を言っている。2枚あれば大丈夫だろうみたいなデスクの判断で最後は突っ走ってしまったのではないか。不思議なのは朝日がそこまで自信を持って書いた人事がなぜひっくり返ったかという点である。萩生田氏も松野氏も同じ細田派です。 総裁選の論考交渉で細田派へポストを与えなければならなかった事情が大前提としてあったのです。安倍さんは萩生田さんを猛プッシュしていたが、安倍さんの最側近と言われる萩生田氏を据えてしまうと、安倍カラーが濃くなってしまう。それを嫌がる岸田さんが抵抗を示した結果なのではないか。ちなみに朝日はすぐに萩生田氏にお詫びに行ったとのこと。本日、 社の政治部長が謝罪に来ましたが、日本を代表する大新聞、もう少ししっかりしてほしいものです。読者へのお詫びはまだのようだが。とのことです。もうなんというか、みっともない、恥知らずという言葉がぴったりきます。今回の自民党総裁選、投票前の各マスメディアの報道は、ひどいの一言でした。 立候補者が決まる前は国民が一番望んでいるという大嘘を並べ立てて石橋茂氏をご利用し石橋は各マスメディアの期待を一身に背負いながら立候補もしないという敵前逃亡を行っています石橋の目がないと見るや今度はいかにも断突一番人気であるかのように河野太郎氏のご利用しを開始します石橋と 小泉信二郎氏が参謀格として、河野太郎氏の陣営に着くと、今度は小石川連合なる言葉まで作り出して、必死の行走で河野氏ご両氏を続けます。一方、ゴリゴリの保守派と見られた高市氏に関しては、ほとんどスルーするか、悪意のある切り取りを行い、いかにも高市氏は悪だと言わんばかりの報道です。とあるフリーのジャーナリストが、 金切り声をあげて高市氏に迫り、質問に答えられなかったという形を何とか取ろうとあがいだあげく、高市氏に完膚なきまでに帰り討ちにされたということもありましたね。マスメディアにとって高市総裁の誕生はよっぽど都合が悪く、石破総裁もしくは河野総裁の誕生を何とか作り出そう、日本国民を欺こうというスタンスがありありと見えていました。 結果はご存知の通り、マスメディアの思惑通りとはいかず、岸田総裁の誕生となったわけです。もうかなり前から、日本の地上波テレビ、新聞といったマスメディアは、国民から信用されなくなりつつあるといった状態が続いています。なぜこのような状態に陥ったかという理由がよくわかるのが、今回のデイリー新潮の記事ですね。理由は簡単です。 嘘をつくからなんですね。そして、嘘をついた上に、絶対に自分の日を認めずに謝らないからでもあります。東京五輪前、ムンジェイン大統領が開会式に合わせて訪日、日韓首脳会談開催を調整中という TBS ニュースの飛ばし記事をご紹介しました。結局この TBS ニュースの記事は嘘も嘘、大嘘で、 飛ばし記事という言葉すら見つかわしくない。はっきり言えば熱度記事だったわけです。しかも、この記事に対して TBS ニュースは何一つ謝罪をしておりません。今回の朝日新聞の記事も構図は全く同じです。巻き込まれた形の萩生田氏もご自身のブログ内でおっしゃっていると記事で紹介している通り、通常は裏取りといって本人などに確認するのが常識です。 しかし、私の部屋に来た同社の記者にも何も聞いていないと申し上げましたがお構いなしという、これが記者かと疑うようなひどい行動で、要はこの朝日新聞の記者も誤報というより、明らかな捏造と言っていい類のものだと思われます。朝日新聞の政治部長が萩生田氏本人には謝罪に言ったようですが、記事にもある通り、読者へのお詫びは少なくとも、 10月5日現在行っていない模様です。嘆かわしいのは、こういった誤報という生ぬるいものですらない、もはや明らかな捏造というものに対して、罰則が何とずないというところでしょうか。TBS ニュースや朝日新聞を例にとるまでもなく、もはや日本のマスメディアに事情作用を期待しても無理だというのは火を見るよりも明らかです。よくよく深い議論が必要になるとは思いますが、 そろそろ熱造に対しては厳しい罰則を設けることを真剣に討議すべき時期に差し掛かっているんではないでしょうか。罰則がない限りマスメディアはこれからもイケシャーシャーと日本国民をミスリードしていくことに躍起になるに違いありません。手遅れになる前に手を打つべきだと思うのは私だけでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。